性別思い込みあるある、丸四。サッカーしたい、野球したい。リーダーやりたい。給食おかわりしたい。みんなと違っても、気にしない。って言いたいのに、言いにくいな。小さい頃は言えてたのに、なんでやろう。 なんでやろう女になんか負けてかっこ悪いぞ女子に助けてもらうなんて情けねえ女の子にもかせて大丈夫女のくせに目立ちすぎちょっと待って。 なぜそう思う思の男は女より優れてる女は男より劣ってる女の人はリーダーになれないそれって思い込みじゃない性別には順位はないよ。 できる、できないに性別は関係ないよ遠慮なく全力でやりたいことやっていいんだよ何でもチャレンジしていい好かれるために自分に嘘をつかなくてい い, い, い失敗してもい い, い, い何かができてもできなくても自分は自分 自分のことを自分で決めるのは、勇気がいるかもだけど、大丈夫自分で決めたら、失敗も成功も全部自分のものもっと自分を好きになる自信を持てる、えー、<笑>どっちも頑張れみんなが自分の得意を発揮できるといいね できることは思いっきり苦手なことはぼちぼちなこれなんでだろう日本の女性議員の割合は約 14% 日本の女性社長の割合は約 13% 日本の女のお医者さんの割合は約 21% 性別は平等なはずなのになぜこんなに偏っているんだろう世界的に見ててこれってどううなんだろうということで男女が平等な国ランキング日本は どうすれば平等になるかみんなで考えてみよう